コストダウンだとボロクソに叩かれる新型クラウン。あまりにも可哀想なので、試乗車と従来型を手配してきました。SUV 化しただけあって、並べるとデブさばかり目立ってしまうな。ツートンならまだしも、白単色なのがまた。今回の動画では、 とりあえず良 い, い点から話すよう、心がけたいと思います。瀬戸内海の景色が綺麗だなと思ってたら、信号無視スレスレになってしまった。うーん、ハンドルが重すぎる。待て待て悪い点の話は、意図的に後の方に回そう。新車価格が安すぎる、800万円級で出すべき車だった。皆さん、そのことは念頭に置いて聞いてくださいね。今回は基本的に音声なしでのお届けですが、何の感能性もない、2.5L 直 4CVT なので、後回しでいいでしょう。 さて、SUV 化により車重が増え、重心位置も高くなり、運動性能は下がったと、容易に予想できます。踏めばスイスイ加速していきますが、大事なのは止まれることですよね。限界性能見極めのため、いきなりブレーキテストします。純正ブレーキパッドは、基本的に飛ばしていくと止まれない。さあ、この直線。踏む、ハザードが高速点滅し、ABS が作動するくらいの制動力は立ち上げました。 優雅にノーズダイブしますね。二人で乗っていて、会話しながら走っているので、変なジェスチャーが入るのは気にしないでください。コーナリング性能的にはマイナスにならざるを得ませんが、その分乗り心地が優雅になりました。明らかに分厚くなった SUV タイヤ、高い車高ゆえの、豊かなサスペンションストローク、ここら辺が効いて、上下方向への揺れが完封。いや、普通に揺れは来るんだけど、大きく足回りを動かして、そこで吸収してしまう。ストローク豊かなのに、 ファイと揺れは残さない、盛大にバンプラバーにヒットしてもおかしくないような、急な段差に乗っても、ふわりと持ち上がって、次の沈み込みで完全収束、ロールもしっかり押さえ込まれ、シートのサイド部分のわずかな膨らみで、体がとても快適にホールドされます。リフトアップされた分で上下には動くけど、ロールもさせず、揺れの持ち越しもさせない、乗り心地を高い次元で実現しつつ、これっぽっちも安定性を損なっていないな、そして踏み込むとガンガンに伸びていく。 その加速フィールは、とても気持ちがいい。乗り心地の良さと安定性。これが相まって、優雅に流していけます。そしてハンドルが重いんだけど、ノーズダイブの解除とターンインをうまく連携させると、その弱点を打ち消すように曲がり始めることができる。この際だから、ハンドルの重さについて愚ちらせてください。おかしいんだよ、ハンドルが重すぎる。切りまそうとすると阻まれる。タイヤのグリップ余力はまだ全然残っている。というか余裕。 それなのに、ハンドルが重すぎて切っていけない。勘違いしないで欲しいのは、デブ SUV 化してだるくなってるんじゃなくて、ステアそのものが重たすぎるんだ。でも、その重すぎて切り込んでいけないようなフィーリングが、鈍重じゅうなデブ SUV というイメージを乗り手に与える。なんでこんな重くしたんだよ。ちょっと乗ればわかるだろ。ハンドルを切るようなカーブが来るたびに、憂鬱になるようなステアリング。高評化させてください。生まれて初めて、ステアリングを、外形が大きなものに交換したい。 と思ってしまったほどです。さあ回り込む急カーブ、遠心力で外側へ流されるような、重たさを味わうかと思いきや、すいすい曲がっていきますね。ステア自体は重いけど、乗り物のコーナリング性能はいい感じ、40キロ制限のなんとかスカイラインだから、上下に激しく跳ねてもおかしくないような路面なのに、実に優雅なことで、スポーツカーのタとは全く、動きもフィーリングも違うんだけど、 楽しいです。車両総重量は2トンあるらしいんだが、タイヤグリップとエンジンパワーが効いてるのか、そこまでには感じなかったな。それか、このどうこして重いステアリングの力で、本来のタイヤグリップの半分も使わせないよう、乗り方を制限しているんでしょうか。ああ、こういう下り坂、パドルシフトが欲しい、従来型には付いてたんですよ。 CVT の変速を停止させて、エンジンブレーキを多段式に作動させる仕組みが、一応 B レンジはあるんだが、バッテリー満タンで回生が使えない時でもなきゃ、出番ないぞ。でもシフトプログラムの学習機能があるのか、ある程度ハイペースに走っていると、減速中にエンジン回転数を上げるような動作をします。クラウンの名を冠するものとして、最低限の走る楽しみは、 頑張ってて担保ししようとしてますなただ新車価格が限られる中、シャシーやパワートレインに金を割いたのは失策だ。走行フィールやシャシーにまでこだわって作るのは、最近のトヨタらしい。だが、そこに金を回したせいで、それに、新車価格が車格に対して安すぎるせいで、内装が悲惨なことになった。走行性能がどうとか理解できるユーザー、ほとんどいねえだろ。 日本のドライバーのレベルは高くない、そんな人たちの集合体にこの内装で出せば、安っぽいと一周されて終わる。しかも最初期の展示車、このグレードじゃなくて、最低編の方だったろ、取り返しのつかない失敗だったよな、安っぽいというイメージがついてしまったし、今から言うが、実際内装は安い。RS の1個下のレザーパッケージというだけあって、特にシートは素晴らしいんですよ。 柔らかさがあって、もっちりしている。ただここら辺、まず素材がゴミプラスチックだよね。見て触ってわかる。 金かかってない。シャシーに金をかけすぎたなんだろうが、そんなことまで気が回るほど、令和世代のネット民の頭脳は、聡明じゃないぞ。新車価格とパワートレイン開発のことを考えれば、内装のコストが後回しになることは避けられないんだが、世間はそれを理解しようとしない。実際安いし、このグリグリは高級感あるんだけど、そんな高一点みたいに輝かれてもね、素材がひどすぎるのよ。質感は素晴らしい。 おしゃれさがあって、座るだけならちょっと感動する要素がある。ステアリングのボタンからメーター内部が操作できるんだけど、何これ、全然意味わかんねえ。右側のクルーズコントロールは、追従のウムや、ステアリング支援のオンオフがわからなくて、設定ミスったのか、途中から使い物にならなくなりました。音量ボタンそこか、個人的にクルコンは、スティック1本の集約がいいと思うんだよな。何でも一体化して、シンプルにするのが正解とは限らないんだぜ。使いやすくあるべきだろ。 右側に電動パーキングブレーキやら何やらをむちゃくちゃに集約させていたのは改善されましたね。そうかプラスチック。この白いところもプラスチック。パッと見は美しいけど、普通にがっかり。しかもなんというか、使っているうちに黒ずんできそう。高級軽自動車以下の内装コストだぞ。デザインや、シャンパンゴールドの色合いは悪くない。シンプルでいいと思うが、 このプリウスシフト移動距離が短くて使いづらいブレーキホールドシフトポジション連動の電動サイドブレーキ使い物になる EV モードこの車格でトルコンオフはお笑いだろモードを変えるとぼってりしたクラウンのサイドビューがメーター内に流れるスタイリッシュアニメーションパワーモードでもメーターの一部しか赤くならなくて今パワーモードなのかわからなくなるナビの速度明らかに遅いんだよね高級車を名乗りたいならナビの演算チップくらいもっといいの使えよ微妙にラグイシ狙いからずれるしもう スマホと連動させろ。左よ左行くんじゃねえよ。指2本で拡大しようとしたら、変なところにズームするという。そして地の果てにある拡大縮小。現在地に戻るボタン、これを走行中に押せと、最速ナビと比べたら、これっぽっちも魅力を感じないですな。そして、なんでこんな狭い範囲に、縦にテキストを並べるんだよ。 もっとなんかあっただろ。ゼロから作ってかなり開発費がかかってるはずなのに、Android タブレットに使い勝手で負ける。これが日本のものづくりか。車両システムとの連携はちゃんとあるし、よく見れば設定できる項目はかなり多いけど、オーナーズマニュアルを読み込む人にしか、使いこなせない。まあ b m w も使いこなせなかったし、電子システムが多機能化しすぎて初見に不親切なのは、今に始まったことじゃないが。これはテスラにも乗ってみたいな。 あのバカでかスクリーンとスッカスカの内装が使いづらいのか先進的なのか確かめてみたくなった。なんか b g 4 x のナビもこんな感じじゃなかったっけ次世代のトヨタ車がこの UI で共有されて出てくるとは考えたくない。既存の技術の積み上げとそれゆえの革新性のなさが同居しているな。遅くね ?Windows XP でインターネットエクスプローラー動かしてんの ダメだこりゃ、電気なんかスマホで見るわ。あ、出た。電気アプリを作る金があったら、ドアパネルにもレザー貼れよ。エネルギーフローなんだろう。Amazon の中国製品の商品説明 CG かな中途半端にテスラを追い求めず、古典的な使いやすい UI を追求してほしい。こんな AI 化を頑張った AI おじさんの失敗作みたいな作りをすることないじゃないか。そしてエアコンパネル、地の果てに追いやられていたステアリングヒーターが、ハザードよりも中央に居座ります。 左右別温度運転席だけ作動オプションタブにはエコモード最近の車の何階層も潜らせる機能クソだよなアイドリングストップとかワンペダルドライブとかその点このエアコン操作パネルは小さすぎて窮屈ではあるけど集約されてていいですねでもなんでだろうシートヒーターだかシートベンチレーション3段階とオフのはずがもう一個虚無があるんだよねオートに自動で入るっぽいなそしてここ ステアリングヒーター、風量、温度、吹き出し口設定、ボタン数が多くて1個1個が小さくて、なんでこんな米粒みたいに小さくするんだとは思いますが、物理ボタンは、使いやすくて素晴らしいね。たださ、目に見えるところにだけコストかけて、民衆をごまかして、見た目だけで魅了すればよかったじゃんよ、ハリアーみたいにさ。SUV 化で車内は広くなったし、優雅なサイズ感になったかもしれないが、まあ一般人にはコストダウンに移るよな。自動車開発や、 ビジネスのことまで理解できる人間はいない。安っぽい、コストダウンだと、潜在顧客の目につくところでディスられまくるんだ。この内装の安さでは救えない。走りの良さも、SUV 化した時点でなくなった。うーん、やっぱ SUV ってクソじゃねちょっと着座位置は広くなってるし、視点も高くなってるけど、走行性能が5ミル割に、得られるものがない。マジで SUV って何 な, なの従来型のクラウンも試乗動画を撮ってるから。 このクラウンの次に出そうと思うけど、あっちは機動性高くて楽しいマシンだったよ。これどうなんだろうスポーツ性能を快適性に振ったと考えれば、走行性能的には悪い要素はないかもね。物理的なサイズと車重ゆえ、速く走るには限度があるんだけど、乗り心地が良くて、優雅なドライブだ。いい景色だな。背が高い SUV だからこそ、周りも見やすい。まあ少なくとも、これはスポーツマシンじゃないな。 従来型のクラウンはスポーツカーしてたけど2リッター直4ターボと最上位の2 4リッターターボ今乗ってるのは2 5リッター自然吸気だハンドルが重いのがムカつくんだけど加速性能旋回減速大きく動いて揺れを吸収する足が快適な世界を走らせてくれるこういうねむけざまし的な段差普通体が跳ねてもおかしくないよねスポーツ車なら叩き上げを感じるものだでもこのクラウンにはそれがない 地面がはるか遠くにあって、まるで戦争の爆撃音を、地平線の彼方に聞いているよう、荒れた路面は対岸の火事。だが路面追従性や走行安定性は、手の内に収まっているハンドルが重いんだけどね、さあこのわずかな直線区間、何度も上下に波打つが、なんと優雅な振動特性。ワンテンポ遅れて緩やかに、わずかに持ち上がるのみ。乗り心地は極上。 値段の2倍の快適性はある。ただこのダウンヒルで、1トンないようなスイスポの軽さを、羨ましく思うことは事実だ。でもこの手の乗り心地の良さは、重さがないと出せない。タイヤではなくハンドルの重さベースで、無理をしないように走らせれば、ハンドルが重いながら、スポーツドライビングができる。大事なのはターンインブレーキを抜くのと、ハンドルを切り込むの。この2つを融和させれば、 ハンドルの重さが消せる。快適な足、お気持ち程度に高い着座位置気持ちよく加速していくパワートレインの中で、荷重移動でこの重さをいなして、曲げていく。それはそれで、荷重移動を駆使したスポーツ走行なんだよね。車体はでかいが、確かな楽しみがある。今のも左だけ浮き上がるような路面だったけど、一切持っていかれない。日本の路面って、こんな平坦だったか路面のうねりや段差なんて、元からなかったみたいな乗り味だ。 本当に快適なサスペンションとシート、それに、1840の横幅は、十分すぎるくらいに小さい。手の内に収まるサイズだ、SUV 化ででかくなっているはずなのに、むしろ従来型より小さく感じる。視認性がいいんだ、プリウスミサイルでも受けたものとして、思ったことはズバズバいう一方で、いい点もちゃんと見つけ出して評価してあげたい。ほら、今ジャンプするような動きしたでしょでも、 ちょっと持ち上がったかな程度で、すべて吸収されてしまった。自転車の横断は気をつけてくれよ。目測誤ったら死ぬぞ。初めて走る道路だったのが悔しい。これ絶対、もっともっとひどい、飛び跳ねるような路面だったでしょ。それにしてもちょっと暑いな。さっきのエコモードのせいなのか、エアコンの効きはあまり良くないですね。うむ、車体大きいけど、こういうところにもすっと収まる。こういうダラダラ流れる道を、優雅に流すのは幸せ感があります。拡大縮小ボタンといいおい。 ステアリング、サス、シート、いい感触だ私がプリウスに特に不満なく乗ってるせいですかね。運転中に内装の安さは気にならない。というか運転中は意識はほぼ全て外に向いてるんですよ。内装そのものは走ってる限り大事じゃない。カーナビが反応悪い、見づらい、エアコンの操作がやりづらい。 ステアリングやシートの感触、むしろ大事なのはここら辺です。ハンドルが重すぎることは無痴りたいが、快適性最重視の SUV として見れば、走行性能は、ほとんど不満ないよな。視認性が良くて、とても運転しやすいんですよ。小回りも利くし、こういう左折も怖くない。また黄色信号で突っ込んじゃいましたが、変なところでブレーキ蹴り込むのは、安全な停止とは言い難いから。ガバッとハンドル切って、タイヤをしっかり使ってしまうとダメなんだろう。 でも、ほどほどのペースなら、快適なんだ。かなりと惑うぞ。ハンドルが重く、タイヤの限界よりはるか手前で、もうステアが切れないような感触があるんだ。だから、減速を入れて、タイヤグリップを横方向に振り分けて、ロールさせていって。ここで困惑する。これまた唯一無二な世界を作りましたよね。何者にも似つかないような、そして安定性とパワー感のせいなのでしょうか。どんどん前に進みたくなります。思い返してみれば、直線での安定性は機イチ 車高高 SUV なのに、それを思わせないレベル、直進と、わずかなレインチェンジ。そういう郊外の大通りでは、快適に流れをリードしていける。前のトラックさんよ、もうちょっとだけスピード出してくれ。そう思ってしまう。これ、新透明に持ち込んだら、160くらい出しても、普通に快適にクルージングできそうだよな。直進安定性があるとかじゃなくて、優雅さを保ったまま、速度だけ出てる感じになりそう。一応360度カメラもあるので、車庫入れは素晴らしく楽ちんです。 軽自動車感覚で止められるんじゃないかな。あとは、狭い道でのすれ違いも、的確に端っこに寄せられそうです。走行性能はなんとも言わないけど、小回りについては、むしろ向上していると思う。うーん、このトラック抜きたいな。いい具合に隙間できたし、入れていただきましょう。従来型のクラウンって、オーバーハングが前後に長いっていうのかな。それゆえの扱いづらさを感じてたんだ。でもこのクラウンは、前後に短い感じがしますね。 SUV への見切りの良さがあるのかな今両者の前後長を調べたら全く同じ 4910mm だったぞ嘘でしょ短くなってると思うんだけど視点が上がった分相対的に短く感じるようになったのかもなブレーキホールドからの再発進はどうしても前後にカクつく感じがするアクセルの踏み方の問題なのかモードの問題なのか何とも言えないけどねさて合流加速 週の都合で前後しましまて実はこれが人生で最初に新型クラウンを運転したシーンです。うん、普通の直四って感じですね。 86なら低音というか関能性あったけどこっちは CVT 発電機って感じ加速力悪くない燃費まあこんなもんだがそれ以上はないなまあそれは従来型の直四モデルもそうでしたからエンジンフィールや関能性は直六の大排気量モデルに渡すベースモデルはエコ性能や自動車税を意識した排気量を両立そう考えましょう RS に乗りたかったよなこの試乗車 その1個下なんだよな。GR プリウスも、ここまで乗ってきた従来型クラウンも、スポーツ色強めな足だっただけに、この優雅さに、体が馴染むまで時間がかかった。さて乗り慣れない、体になじまないマシンに不安を抱えつつ、ジャンクションのコーナーへ、無理できねえな、十分に速度は抑えつつ、荷重移動を意識して入っていく。うむ、旋回中の不安感はないですよ。重心が高いはずだけど、ロールもないから安定感があるね。 でもハンドル重すぎるんだよ。従来型クラウンなら、アクセルをわずかに緩めれば、その分でノーズが入るような全開フィールだった。でもこっちは、よいしょって感じ。力でハンドル切らなきゃ曲がっていかねえ。荷重移動だけでノーズが入った従来型とは異なり、車が曲がることを拒絶しているみたいだ。ちなみに助手席の乗り心地は格別です。 ハンドルの重さとかないから、ひたすらに乗り心地が良くて快適。でもスピード出すと、ミラー単体から、むっちゃ大きい風切り音が聞こえてくるんだよね。まあ、外見市場主義の証明になる一台だったよな。人は中身が大事と言ってる人間は、自分のイメージを良くしたいだけの偽善者なんだ。私はいいところも悪いところもボロクソに言いました。まあ、通勤者としては最高だと思います。うーん、スカイラインクロスオーバーが脳裏に浮かぶ。このクラウンは、BMW の X シリーズや、 ポルシェのマ缶のようにはなれない。でもハリアーからのステップアップとして考えると、個人的には完全上位互換に思えるぞ。スポーツセダン色が強かった従来型クラウンではなく、ハリアーと比べてあげたい。まあ内装にかかってるコストはなんとも言えんがな。買った後に、レザーシートでも貼るか。私だったらそうしたいですね。このクラウンに一番足りないのは、内装の素材へのコストだから、あとは重すぎるハンドルが、なんとかなればいいんだけど、どうしようか、軽の大きいハンドルカバーでもつけてみる でも川の触り心地はいいんだよな運転は他人がやる座って移動するだけのファミリーカーとして見れば最高の移動車なんだけどなこのクラウンに GR スポーツを出すなら私も開発現場に混ぜてほしいくらいですね大きく改善できたら成果報酬でスープラが欲しいまず内装の素材だろハンドルの重さだろあとはちょっとだけ を弱めるかレボーグの時もそうしましたがただボロクソに悪いところを言うんじゃなくてじゃあ何をすれば改善するのかそこも探したいまあ内装の素材だけ改善すればだいぶマシになりそうだけどなはい ETC です何の茶番だよ全国の料金所で全ての車に対してこれやってみ 大渋滞起きるで、さて、ローンチエディションとか言って、800万円くらいで、レクサス級に豪華なグレードを作ればよかったのに、質素なグレードを放り込んでしまった。一度ついたネガティブイメージの解消は難しい。特に日本では、どうせ買わないような、逆じゃないそうにネットであーだこーが言われたって、それがなんだって話ではあるけどな。まあ、納期が4年待ちとなった、新型ランクルの革新度合いを見てしまうと、ずっこけ気味なのは否めない。来年あたりにしれっと、内装が豪華なグレードか。 そういうカスタムをしたショップの展示、ぜひ出てきてほしいですね。あとハンドルの重さもなんとかしてほしい。もうそろそろ、動画も閉めていきましょうか。何よりもないそうですよね。質感、色合い、素敵だと思います。でも素材が安い。 塗装済みプラスチックはクソ、ハンドル重すぎ、走りのボトルネックになってる。パワートレインとシャシー加速力十分で、快適性と安定性が、超次元的に両立されている。価格、開発コストや、内装の素材を見ると、500万円台なのはむしろ安い。ナビ、操作系、先進性や多機能差はあるが、使いやすいかと言われると微妙。視認性、小回り抜群。運転アシストも豊富で、SUV どころか軽自動車サイズの乗りやすさ。内装は自分でレザーシート貼る。 その前提があれば、試乗して良さが分かれば、ありなんじゃないですかね。といったところで、最後に私の個人的な話をさせてください。実はここ、四国の高知なんですよね。そして私の自宅は岐阜、あまりにも新型クラウンがボロクソに言われているのと、奇跡的にレンタカーを見つけたので、はるばる運転してきたんですよ。このためだけに、しかも、保険料込みで、一日借りるのに、約2万円もかかってしまいました。 ここに、高速ダイヤガソリンダイがのしかかります。この新型クラウンスクたタ企画、最初から赤字であることが確定だったのです。50万回くらい再生されない限り、損度とか嫌なのでダメなところはボロクソに言いましたが、正しい情報をお届けできたと思います。スポーツマシンというか、クルーザーとして見れば、極上の乗り味に弱点はないんですよ。ハンドル重いけど、 ノーダ支援に任せればあまり気にならないし、私の苦労をご理解いただけるなら、高評価ボタンの一つだけでも、押していただけると幸いです。従来型クラウンも関西で借りたレンタカーというか、カーシェアだからな。赤字確定だし、経費として認めてもらえるのかわからんぞ。この橋の上もそうでしたが、風が強いですねさて、とっととエンコードして、従来型クラウンを淡路島でドライブした動画もサクッと作ろうと思います。今夜の12時半。 順調に進めば、同じタイミングで公開できるはずです。ぜひ見ていってくださいな。ではでは。